皆様早くからお集まりいただきまして誠にありがとうございます連日ニュースで流されてくる映像これを見ると本当に21世紀の今こんなことが起きていていいんだろうかそんなことを思う毎日でございますとりわけ難民としてあるいはまだウクライナにいらっしゃって女性やお母さんや 年を重ねた方にそしてお子さんたちが家を追われて逃げて毎日生きなくてはいけないこういう現実を見ていると私たち何かできることはないのかないろいろ考えるわけでございますがしかしながらなかなかその手立てというものが見つからないというのも悲しい現実ですしかし小林健一郎さん 指揮者そしてそのコバケンを敬愛する仲間たちである演奏者が集まったコバケンとその仲間たちオーケストラそしてこの豊島区が本日は共催という形で音楽でなんとかこのウクライナの方々に心のつながりとそして何か応援できないだろうかそういう思いを込めて 企画いたしましたコンサートがこのウクライナ応援コンサートでございますこれからおよそ1時間の間この歴史の中で人々に力を与えてくれた音楽そして安らぎを与えてくれたであろうプログラムを演奏してまいります本日はこんなにたくさんの方にお集まりいただきましたそしてまた およそ1時間聞いていただくわけでございますが併せてウクライナの皆さんに、えー、募金を行いましてこれを直接目に見える形でお届けしようということも考えております、えー、この募金は、えー、この募金箱に1箇所ございますけれどもまた後ほどご説明をいたしますので短い間ではございますがどうぞ皆様音楽でそして響きで心でつながって ウクライナを応援してまいりましょうよろしくお願い申し上げますではまず本日のコンサート共催、えー、をいただいております豊島区の高野幸男区長よりご挨拶を頂戴いたします ごご紹介を賜りまました豊島区長の高野優香でございます今司会の浅岡さんからのお話のようにまさに連日のごとく報道されるこのロシアのウクライナへの侵攻が続いているわけでありますしかも核兵器を使用しさしたというような一連の行為や まさにウクライナの国民だけではなくて国際平和の秩序と安全を脅かし明らかに国際連合憲章に違反する行為であり絶対に容認することはできないわけであります豊島区は伊藤議長どうぞ。じゃあね、議長とともにですね重大な決意をですねまさにロシア大使館を通じて プーチン大統領に届けるように発表いたしました急ぎ以上です都市枠の議会と一体となって小さな小さな力かもしれませんけどこのお集まりいただいた皆さんの気持ちをですね伝えていきたいそんな思いをしております都市枠は23区で初めて比較都市宣言を 今日まで核兵器の廃絶と世界の高級平和を向けてさまざまな取り組みをして豊島区からもいち早く今申し上げたように抗議のメッセージを出したわけでありますこのようなコンサート本当に本当に1週間前小林慶一さん豊島区の音楽監督でありますお越しになって いろいろなお打ち合わせの中で、区長、2週間後だけど、こういうようなクライニャを応援するコンサートをやらない、やらないに や, やりましょうというような話を、本当に4、5日前にお伺いしたいですねよし、このチャンスに皆さんにお呼びかけして、この回を盛り上げよう、そんな形で企画をさせていただき、 こんなにもこんなにも大勢の皆さんがこのウクライナ侵攻に抗議をしている気持ちを持っているんだなということを改めて感じたわけでございますそして今お話のようにですねこの小林健一郎さんそれを支えていただく小林健一郎さんとその仲間たちというのを語る方本当に短期間23日でなんとなんと90人を超える方々が。 集まって演奏しようこの会場を普段落とす後ろなんですけどここまで出してそして演奏してくれるというまさに感激感動であります皆さんもウクライナの旗をお持ちですねこれ急遽昨日で手作りでいたしました、えー、数があるかどうか分かりませんけどこの旗を掲げながらですねこの1時間我々の尊敬するそして本当に豊島区の まさに音楽を引っ張っていただいている小林賢一郎さんのお歌をえ、演奏を聴いていきたいということであります。またお隣の芸術ビジュアルねライトアップ、このウクライナの色をですねライトアップしたり、1階のロビーにはですねウクライナのさまざまな写真展やっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思っております。そして、またこの 照明もそういうような形でやらせていただきたいと思いますがこの短い2時間になりますけど皆さんと心を一つにしてそしてこのロシアに対するウクライナ侵攻に断固抗議のまさに表明をしてまいりたいと思っておりますまたこの演奏の前にですねウクライナの 出身であり、オペラ歌手であり、私なんとなんと20年前、私、六三さん、知りましてですね、知りまして、ね、お会いしてですね、しばらくしばらくお会いしませんでした今日は皆さんにですね、ぜひ、ウクライナ国家を、お歌を届けたいというような、そういうお話もございます。 まあばらくね、そういうい気持ちを皆さんもしっっかりりいいいててたただきたいと思っております、えー、このように司会には浅岡聡さん駆けつけていただいたりあるいは一刻も早い平和が解決なされることを願って本日の演奏会実現をしていただきました小林健一郎様そして特に奥様の陽子様にはですねこの企画ぜひ賞豊島区と一緒なんで早く 今のこの時だからこそ必要なんだということで肩を押されてこの会を、えー、作り上げていただきました改めてオーケースーの皆様そして光の朝岡様そして大勢のスタッフの皆様方に心から感謝を申し上げまして私豊島区長高野由紀としての挨拶合わせて豊島区議会議長伊藤風明でありますどうぞよろしくお願いします でございましたで今あ区長のご挨拶にもございましたがえウクライナという国は本当に美しくてそして芸術の国でございます、えー、例えばのプロコフィエフとかですね伝説のピアニストホロヴィッツみんなウクライナの方でございますそしてウクライナご出身の方が日本でもさまざまな分野でご活躍でございますが、えー、先ほど区長のお話にありました ウクライナ出身のオペラ歌手そしてオペラだけじゃなくてバンドゥーラという建物があるんですけどねこのバンドゥーラの奏者としても、えー、活躍されています、えー、ウクライナの功、えー、労芸術家でもいらっしゃいます、えー、藤原影家団で椿秀斗といろんなプリマドンナとしてもご活躍のオクサーナ・ステパニュックさんがお越しいただいております今日はウクライナ国家の一番を斉唱していただきましてその後 王国の言葉でメッセージを頂戴いたします。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 佐賀さんが、えー、国家の後にウクライナ語でおっしゃった内容をようやく代読させていただきますウクライナでは私たちの土地や家を守っていますどんな状況にあってもウクライナの人は毅然とした強い民族ですそしてその魂にはいつも平和と 愛を持ち助け合うという思いやりを持っていますどうぞ皆様心を強く持って世界がウクライナの平和を願ってくださることを心から願います 待ってください。